それでは次にコンピューターの内部の紹介に進みたいと思いますここでは動画でコンピューターの実際のコンピューターの内部を紹介していきますそれでは実際の計算機の内部の仕組みを説明したいと思います今回はちょっと古いんですけれどもパソコンを1台用意しました でこのパソコンはあのサイドパネルを開けて、えー、と中を見せたものです一応あの正面は、えー、このような形になっておりますで、えー、とまずこのパソコンの内部ですけれども、えー、とここの辺にその緑色の基板がありますでこの基板はシステムポートとかマザーボードと呼ばれておりまして えっとまあ、コンピューターに必要な、えー、っといろいろな機器ををが据えつけられている基板ですで。真ん中に、えー、こちらに、えー、黒いものがあります。で、実はここにこの下にですね、この CPU が収まっております。で、えー、CPU はしばしばあの熱を大量に発生しますので、えーっと、この場合もそうですけれども、の CPU の上に、えー、っとヒートシンクと呼ばれる熱を逃がす機器がも つけられてておりましてでその上にここではそのファンですね、まあ、扇風機の役割をしますけれども、ファンがつけられております。えー、と大抵の場合、えーと、CPU はこのような形でファンを取り付けて空気、えーと、冷たい空気で冷やすわけですけれども、あとまあ、中にはその水冷といって、あの水を液体を使ってこう冷やすような機構も存在します。でその CPU なんですけれども、 ここのパソコンにつけられている CPU と同じ形のものを手前に持ってきました、えーと。CPU は実際にはこのぐらいの大きさ、形をしております。このパソコンにつけられている CPU は正方形です。そして裏面を見ますと、このように、えー、と非常にた く, たくさんの数 の, その小さな、えー、とピンが出ております。でまあ、これがその システムボード上の CPU のソケットに取り付けられて、まあ、データやがあの CPU とそれから他の機器の間でやり取りされるということになります。で次に主記憶装置のメモリですけれども、この CPU の上のです、ね、ここのスロットに何枚か収まっております。このような形で入っております。それから 外部記憶装置のハードディスクですが、この機械ではこちら の, このマウントにですね、収まっておりまして、実際に取り出すことができます。このような形でそのハードディスクが収まっています。で、そのハードディスクなんですけれども、実はケースを 開けて中を見る機会というのはほとんどないわけですけれども、えー、とこちらにそのもう一台のハードディスクを持ってきましたこれはもうすでにあの使えなくなっている製品なので実際にこのケースの蓋を開けてみ、えー、たいと思いますで、えー、と蓋を開けるとあのこのような形になっておりまして でえー、と実際にです、ね、そのディスクですのでこの金属の円盤が何枚か中に入っておりますこのハードディスクでは2枚の金属板が内蔵されていますそしてその上にですねこのような金属板の上をこう走り回る機構があるんですけれどもこの腕の先端に磁気ヘッドがついていまして でえー、とハードディスクはその時期で情報を記録しますけれどもこの時期で情報の記録を行ったり読み出しを行ったりします。えー、となおこ の, あのハードディスク の, あのディスク本体はですね非常にあの頑丈な構造をしておりまして、えー、となかなかあのそう簡単に壊すことができません。えー、と実際に以前そのこの、えー、とデータハードディスクを廃棄する際に このディスクの破壊を頑張ったんですけれども、えー、となかなかその 曲, がら曲がりにくいとかですね、それから穴も開きにくいとか、えー、ということでその、まあ、いわゆる破壊工作をするのに非常に苦労した記憶があります。えっ、ー、と、それからですね、えっ、ー、と、これはあの、まあ、パソコン。 ですね、あの、正洋機型のパソコンでよく用いられている、あの直径が 3.5 インチのディスクを使ったハードディスクなんですけれども、えっ、ー、と、もう一つ、えっ、ー、と、右側に持ってきましたのは、もうちょっと小型のハードディスクですね。えっ、ー、と、まあ、厚さも若干薄くなっております。あのこの右側のハードディスクは、その、えっ、ー、と、主にノートパソコンに使われるものでして、で、えー、とここではその直径が 2.5 インチの、えー ディスクが用いられておりますそれから最近はですね、今、こちらにもう一度、もう一個、右に持ってきた製品なんですが、これ、ソリッドステートディスク、SSD といいまして、外部記憶装置なんですけれども、その半導体を使った記憶装置が最近はよく使われております。 こんなふうに裏側にもです、ね、メモリが取り付けられておりましてただ主、えー、記憶装置のメインメモリと異なるのは、えー、とこちら の, あの SSD のメモリはあの電源を切ってもない、まあ、中の情報が保持されるという点で行、えー、っております、えー、ちなみに、えー、このです、ね、ハードディスクは、まあ、だいぶ昔のものでしてと容量が 40GB なんですけれども えっと、右側の SSD の方はもう少し最近のものでして、えっと、容量が2 5 6イ b あります。ですので、まあ、あの最近 の, その記憶装置はあの、まあ、容積がだいぶ小昔のよりも小さくなって、えっと、記憶容量も大きくなっていることがわかるかと思います。えっと それから次にですね、その、あの、もう一つの外部記憶装置として、こちらに挙げますのが、の DVD ドライブですね、まあ。CD とか DVD のドライブです。えっ、ー、と、まあ、これは、あの、パソコンの本体に内蔵するような形の、えー、と DVD ドライブですけれども、あの、まあ、最近ですと、あの、携帯型の製品もあります。 で、えー、と次に、えーとまああの、補助記憶装置で、えー、とお目にかけるのは、あのこれですね、えーと、今はもう使われることがなほぼなくなりましたけども、このフロッピーディスクと呼ばれる、えー、とものですで、えーと。これもディスクというもので、あの実は中に、ですねこのシャッターを開けますと、中にこういう黒いものがありますけれども、まあ、これがそのプラスチック製 の, あの円盤の形をしております。 これが直径が 3.5 インチの円盤を使っているので 3.5 インチのフロッピーディスクと呼ばれておりました。それからあと2つ目、右側に持ってきましたのがっよりもさらに大きなサイズのフロッピーディスクでしてこれ、右側のものは直径が5インチのディスクです。 で、まあ、歴史的にもその5インチの方が古くてですねあとあのこれ見てわかるようにこの 3.5 インチのディスクのはシャッターもなくて磁気面に直接こう手が触れられそうな形になっております。えー、それからあとはあのこれはあの皆さんも 現在よく使っていると思いますけども、この USB のメモリースティックですね。でちなみに、このフロッピーディスクなんですけれども、容量がどのくらいだったかというと、大体1メガバイトですね。1ギガバイトではなくて1メガバイトです。ですので、1ギガバイトの大体1000分の1ぐらいの容量なわけですね。ですので、 まあ、皆さんよく使っているその USB のメモリースティックで 1GB のようなものも 1GB はかなり容量今では小さい方となってしまいましたがえとそれが実はこの2アデ側の 3.5 インチのフロッピーディスクでは約1000枚分というえとフロッピー で, で記憶しようとしたらこう恐ろしい容量だったとなっているということが分かるかと思います。 あとはですね、あの昔はこんなものもありまして、えー、これはあの光磁気ディスク、えー、と MO と呼ばれるディスクでしたで、まあ、15年ぐらい前まで使われていたものですけれども、えー、とこれのディスクの容量が大体230メガバイトで今のようなその USB メモリが普及する前はその割とその大容量の、えー、とまあ外部記憶媒体としてあの使われておりました。 ということで、えー、と以上で、えーとまあ、コンピュータの、えーの内部の仕組み、それから、さ、えー、まざまな記憶装置について紹介をいたしました。